なんだこれ、剥がれてるじゃねーかーというわけで買ってきた86の紹介なのですがまあ問題点のオンパレードですよ楽しんでご覧くださいまずですね変なゴムついてますね86定番のフロントバンパー落ちてきちゃう問題 適当すぎだろ。見たことねえよ、こんなの。ゴムのひび割れ具合な。そやこんなゴムついた中古車、誰も買いたくねえわ。そして、ウインカーがガッタガッタになる問題もあります。これも取り付け部の強度に問題があるらしいですね。押し込んだら取れてこないし、しばらく放っときましょうか。それにしてもこのウインカー、ヘッドライト内蔵シーケンシャルウインカーと、見事にマッチしてねえな。そしてレトロな車体に見合わぬ、キリキラキラデイライト。正直クソダサイです。しかも、照射能力が低すぎる。 深夜に近所の山を走って帰りましたが、ほとんど見えませんでした。あと光軸が下向きすぎな。視野を補う能力がないレベルだ。4万円のメンテナンスパッケージを払わされたのに、ウォッシャー駅は納車時から空出し、ブレーキフルードも無効換。そしてなんだよこの、両面テープのカーボン強パネルは。 なおいこれ、貼り付けに使ったテープが、隙間から見えるんじゃねこんなゴミパネル外したれと思ったのに、生意気なくらいがっちり止まってて剥がれない。安い G グレードなので、キーレスじゃないですよ。スマートエントリーもないです。この内装パネル、生意気にも入念な脱脂だけじゃなく、プライマーとまでされてたっぽいな。シフトノブも謎にチタン 嘘みたたいににダサいドレスアップでで乗ってて、て売却時にちょくちょく純正戻しをしをようです。シートが擦れてやがるな。最初から交換前提だったから、それまで数ヶ月から2年ほど座れればいいんですよ。足が短いわけではないんだけど、ポジションを合わせるとシートベルトが遠すぎる問題がある。この右肩のところのボタンのループ、その中にシートベルトを入れておけば大きな改善が見込めますね。 なんだ今の、オートバックスで売れ残ってそうな、謎カーボンパーツは。マジで前オーナーにセンスなさすぎて草なんだそれゴミじゃねえか。ちなみに後から言いますが、機関部には手が加わってない感じなんですね。イリジウムタフ。生意気にも、グレードがい方のプラグに交換してあるんですね。こんなやり捨てられて黒ずんだゴミ車、ディーラーなんかに頼らず、私が責任持ってほしないと。禁煙車ではないんだが、内装については、 雑に大事にされてたって感じか雑に大事にされてた。使い勝手がゴミ中ーナビを起動すると、毎回セキュリティの設定をするか聞かれます。最低限は b l u e ー o o t h オーディオと道案内に、使えちゃうのがまた厄介ですね。やがては買い替えましょう。サイレンかグレードだからか。 乗収車のカローラからコピペしたのかよっていう、エアコン操作版。あとですね、この手のいじってある車って、基本的にはルームランプ L ぬくもりを感じる暗さ。そういえばドラレコ未搭載だったので、ルームミラー型を買いました。取り付けと取り外しと、どっちもやらなきゃです。ちょっと時が戻って、納車2日前の駐車予定スペース、散らかりまくってるじゃねえか。外はひどい雪ですよ。チェーン買って帰らなきゃね。 整頓のためにメタルラックを2個買ってきたので、100均のカゴに放り込んでいけば、なんとかなりそうです。ハサミがぶっ刺さってんの臭すぐ取り出せる配置で、地味に便利です。散らかってますね。そしてバイク乗ってないですね。バッテリー充電用にシート外した切り、戻さずに放置してますね。車高調と、片付け用メタルラックの段ボールで、さらに散らかったぜ。はぁ、あ、ちょっと本腰入れて片付けるか。1年前に交換した、プリウスの純正ブレーキが放置されてる。 というか存在を忘れてた。あとそういえば、コーヒーを持ち込んで、日本史の本を隙間時間に読んでたんだ。充電ケーブルやら、きから放置されたジャージやら、鉄パイプやらこまごまとした物品が散乱。プチプチシートも体積ありますね。ブレーキフルード交換みたいな、年に3回も使わない系の、グッズの放置がひどいことが判明いたしました。なんやかんやで、車が入るくらいには片付けたわけです。この状態で86来ちゃったから。 隙間時間時で、整整頓も整備も備進めることにスプレー缶は適切に収納しないと感染症みたいに世界に散らばるから注意な納車翌日スロープなしでリアデフにジャッキが入れられたのでブレーキペダルを突っ張り棒で押さえて先にリアからあげちゃいましょう不晶なんだが楽なんだよな ああ、ブレーキペダルをずっと踏んでるだけでいいから、スケットが欲しいぜ。そういえばこのマフラーはどこ製なんでしょうか純正品が4000円で買えるけど、中間パイプとかどうなってるんだろうこの乗り手のことだし、マフラー部しか買えてなさそうだけどな。下の ブレーキペダルロック最長サイズのブレーカーバーはブレーキフルード交換にも使えて便利ですな変なブレーキ制御がないのは旧車のありがたいところだというわけでフロントのジャッキアップポイントを探すのですがフロントメンバーのところにかけられそうな場所がないそしてまさかのローダウンジャッキも入らないまさかと思ったら意外なほどフロント寄りにそれっぽいバーが走ってました意外に下回りは錆びてねえなそれは後ですというか素晴らしいですね ここならすぐジャッキが入りそうだ。自分で整備することを考えて、ローダウン後でもすぐジャッキが入るような場所に、ポイントを設定してくれたのかなスマホ片手の撮影なので、映像がぐしゃぐしゃなのはごめんね。はい、だいたい真ん中に当てたら、四輪ジャッキアップは完了ですぞ。もう一ょ<笑>というわけでヤクリーナーを開けてみたけど、特に異常はなさそうですね。新品は真っ白なんだけどな、すす汚れてはいるが、この形は純正。 系ノーマルはいいニュースだまあ、ろくなメカの知識もなく、見た目だけの適当なドレスアップで乗ってたとも言えるわけですけど、そしてこれがまたギラギラ悪目立ちしてダサい。ダミーのエアダクト。なんだこの切れ目草そして両面テープの劣化が見られ、指で剥がれる、そして曲がる。 プラスチックメッキかよ。中国3000円、両面テープドレスアップパーツシリーズ。まあここは交換予定あるし、あとウィンカーをヘッドライト内部に移設した後で、フォグ上部の跡地に、適当なカーボンパネルを放り込んだようですね。ガッタガッタじゃねえか。これが低価格帯のトヨタ車だから、まあこんなもんでしょうと思える。フォグの穴はどうしようかな。ブレーキ冷却ダクトでも作ろうかな。納車時には洗車されてピカピカだったはずなのに、もう汚れまくってるよ。 新透明をぶっ飛ばしたせいだね。車体の傷については、サーキット走ってるって言い訳するしかないな。ブレーキキャリパーは青色で塗装か。このオーナーのことだしホームセンタースプレーか。ハケで塗ったんだろう。微妙にダサいホイール、クロススピードって書いてありますね。単体で見ると意外にもソリッドでかっこいい。スタッドレス用に残しておこうかな。タイヤの銘柄は何だスポーツ V11? ピンマックスっていう中国の格安タイヤだな。1本5000円。車1台で2万円だ。あのさー プリウスに履かせてるレグノは25万円くらいしたんですけど、溝も少なくなってきていますが、うーん、固く跳ねるだけでロードノイズもでかく、全然グリップしないと思ったんだよなぁ。まあ普通に走れちまうよな、アジアンタイヤのコスパは本当に優れている。瞬間的に170キロちょい出したけど、何も異常なかったですからね。段差のあるカーブは油断できないけど、ブレーキどうしようかな、引きずり気味なんだよな。 いっそのことブレーキキットを入れたいけどそんなにポンポン払ってられるほど私はバカじゃないぞパッド残量は問題ないし元の車重も軽いからとりあえずフルード交換と最低限のグリスアップだけでもやっておくかメイド・イン・チャイナ安心と信頼のチャイナクオリティちょうどいいところに溝のサインが出ていますねこの手の安物タイヤは劣化が進んでいった先でどういう性能低下を見せるんだろうかそういえばスタッドレスタイヤは届いています 自分で組み替える用の安物のタイヤチェンジャーも届きました。柔らかいなぁ。これは走行フィーリングがぐにゃぐにゃになりそうだ。サイクがちゃんと入ってるけど、なんか溝多くね。これ逆にグリップ面積減りそうだよな。ウォッシャー液、なんか 500ml で溢れてきた。空なのに、タンクもノータッチなのに明らかにおかしい。嫌な予感がするぞ。これどこか壊れてるんじゃねえのか。タンク本体とフィラーのところ、なんだかおかしいぜ。あと車外ヘッドライトに繋がる。 黄色と黒の配線もね、外から見えるところを撮ってるだけで、動画一本になるくらいにはネタの方向。しかも機関部のタッチ、YouTuber 的には、当たり個体を引いたと言えますな。やっぱりボッシャータンクおかしい。しばらく窓は、自分で吹き吹きするか。漏れてる感じはないですよね。経過観察ですな。最後にトランクだけ見ていきましょう。外から開けられなくて不便なんですよね。鍵についているボタンか、キーオンの時、ここを押すか。あーもうちょっと押し込まないと鍵が外れねえ。 そしてこの吹き出し口の適当カーボンシートである民からで検索したら前のオーナーの投稿でできそう散々ダサいって言ったけど見られてたらどうしよう逆に考えるんだ事情がわかってる YouTuber ぐらいしかこの子を預かれる車好きがいなかったとあの私でさえ実車見た時はドン引きしましたからねこの手の車のトランクなんか基本的に使うことないっしょ内側が傷だらけじゃね 隙間風が入ってきて寒いし、ハーネス傷つけるのが怖いし、軽量化とコストダウンになるとはいえ、内装なしはちょっと怖いよなぁ。スペアタイヤのあるべきところには、パンク修理、キットもなし。原服と、使い物にならなさそうなレンチがあるだけ。こんなのでホイールナット外せるわけないだろ。いい加減にしろ。というわけでサクッと取っただけでこれだけの収穫。今後が楽しみですね。修復からの全塗装フルエアロチューン。これはその、始まりの動画だ。MF ゴースト要素、どこ 我が道を行く、次の動画もお楽しみにな。